メスティンケースハーードタイプですがこれがですすががこれねメススティンケースとしてではなくて思いのほか役立ってるものですからちょっと皆さんにご紹介しておこうと思います前回お伝えした通りメッシュポケットとかこういうループが、えー、左右に付いててちょっとこう硬い感じでね、えー、とてもあの330円とは思えない、えー、の作りなんですがで前回私見渡してたんですけどここにもポケットがありましただから全部でね、えー、5箇所 のこういういねつけるところがあってここの深さもですね1 6センチぐらい懐がありますねだからね、えー、お箸とかもここに入りますのでとってもねこれは優秀なメスティンケースではないかなと思っております私はこれを保冷バッグとして使ってますと言いますのも中にですね、えー、缶を入れてもまだ結構余裕があるものですからこんな風に 保冷剤なんかと一緒に入れておくとですね結構長い時間冷たいままになるんですね今ですね気温が20度ちょっと切るぐらいの状況なんですけどこれでですね朝8時に入れて大体ですね3時過ぎぐらいだから7時間近くかな7時間ちょっとかな経ってもですね十分に冷え冷えでですねおいしくいただけるものですからとっても便利だなと思って持ち歩いております本当はでですね、保冷剤でも ロゴスで売ってるものが一番これに実はぴったりでですね上と下にあの大福ぐらいの大きさのやつを一個ずつ挟むようにこれを入れますと多分ね一番理想的にね長い時間保冷してくれるんではないかと思いますただあいにくロゴスの保冷剤2個で1200円ほどして高いのでちょっと330円のねこのケースとは釣り合わないので私の場合には洋菓子店なんかでケーキを買った時にもらえるこういった保冷剤 これを、ね、詰めてるんですけどこれはこれで便利ですえなぜかというとこう隙間にね、えー、挟むように入れることができるのでそんなふうにするとですね本当にこうこちらのメスティンケースハードタイプの中にも実はちょうどですねこのダイソーで買ってきた220円の氷点下マイナス10度っていうね保冷剤が入るのでこれはこれで便利なんですけどただねこれを入れてしまうと もう隙間がねかなり、えー、狭くなっちゃうので3 4センチですかねそんな風しかないのでちょっとねいろんなものが入れられなくなるのでやっぱりねこのカップこちらはキャンドゥで買った固形燃料ケースですねなんですけど、まあ、3個入ってね110円だったやつですこちらにいらなくなった保冷剤の中身を移して保冷剤を作ろうかなと思ってますセリアの固形燃料ケースもこれと全く同じサイズなので 同じ使いいい方ができると思いますこういったです、ね、洋菓子店でケーキなんかを買った際にもうタでもらえるようなねちっちゃい保冷剤なんですけど基本的にはですねあとこういうゼリー状、まあ、ジェル状にするための物質が入ってるということですので、まあ、処分する時にはねあの燃えるごみで捨ててくださいっていう自治体が多いと思うんですけどこちらの中身をね出していこうと思います。 特に体に触れたらね、悪いとかいうことは聞いたことがありませんが、あくまで自己責任でやっておりますので、その点はご了承ください。 はい、今ね一つ出してみて分かったんですけどこの保冷剤によってですね粘土っていうんですかねそのドロドロ具合が全然違いますのでね、まあ、どれがいいかよく分かりませんけど、まあ、あくまでこれねタラでもらったようなものなのでなるべくこう硬さが同じようなものをね使ってやってみようと思います。 はい、えー、今ねちょっといくつかやってみたんですけど例えばこのゴディバのやつだったらもう1個でですねほぼ、えー、満タンになりますので、まあ、3つぐらいあればね3つぐらい作れる感じですね一応2つ作ってみましたでこれを使ってあの冷凍してみたいと思いますでこれを冷やしておいたものを1個上からこう置いたらですねまあ余裕で入りますのでで蓋を閉じて持っていくという感じにしてます まあ、おそらくですけどまあ、気温次第だと思うんですけど今ですね20度切るあるいは20度ちょっと超えるかな昼はぐらいだったら私車の中にですね7時間近くあのー、エンジンのかかってない車ですね置きっぱなしにしてるんですけどそれでもですね冷え冷えのビールが飲めますので結構ねいい保冷力でこれはランチビーールケースにぴったりだと思ってます。この動画を撮り始めた時期は気温が20度前後だったんですけど 今はですね、もう日中35度を超えてまして、まあ、車の中はね、めちゃめちゃ暑いんですけどこの組み合わせで持っていくとですねそんな暑い車の中に6時間入れておいても冷え冷えのランチビールがいただけるのですごいね、保冷力だと思ってますはい、えー、ちなみに入れようと思えばこう縦にしてやるとちょうどね、2個入って蓋も綺麗にできますので、まあ、そういう意味ではね より保冷力を長持ちさせたい場合にはこういう風にするとねぴったりになると思いますので、まあ、ちょうどねセリアとかキャンドゥで売ってる固形燃料入れなんですけどこれがいい大きさになりますえ実際にはねこれじゃなくても写真で写ってるようなこちらの商品だったらえうまく入りますのであの一番右側のねやつだけはね入りませんでしたけど左の2つはねうまく入りますのでぴったりねここに収まりますので持ってる方はね買わなくてもこういったものを使えばいいと思います もし、こういうね、今、ダイソーで550円で売ってますが、真空二重ステンレス缶ホルダー、まあ、こういったものを持ってる方だったらね、これに冷え冷えのものを入れた状態でも、さらにここに入れることができます。こんな感じですね。まだ少しね、このように隙間が空いてますので、まあ、コンビニで売ってるチキンバーとかね、私、あのカニカマバーとか好きなんですけど、スティック状のね、バーなんかをここに入れて、一緒に冷やして持っていけば。 外でね、ちょっとランチビールと軽いおつまみが食べれることもできますのでそういうのがねおすすめです。ということでこれをバッグとかにねつけて持ち歩けばまあ一本用のランチビールケースとしてね使えますのでこれからの暑い夏はご利用いただけるんじゃないかなと思います。車ののダッシュボードなんかににもね、ここカラビナを引っっけていくことによってとよ 車の中にもね常備できますのでそういう意味でもねとても便利なケースですということで今回の動画いいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録もお願いします動画最後まで見ていただきありがとうございました